はい、おやす。ラスクラーでございます。今日ね、買ってきたんですよ。買ってきた。<笑>今回ね、あの、大量にマック買ってきたんですよ、マック。まあこれ普通に食べてもね、しょうがないので、ちょっと揚げたいなって。いろんな人の動画見て、やっぱ揚げてるの多かったんで、ちょっと食べてみたかったんですよ。だから今回は、揚げていくのプラス、ホットサンドメーカー買ったんで、ちょっとね、ハンバーガーをホットサンドにしていこうかなと思っております。 ホットサンドの方ね、正直あの、作ったことないから、成功するかは分かんないんだけど、とりあえず勢いでやってみようと思いますで。ホットサンドメーカーの方はね、こんな感じ。ベロンギさんのホットサンドメーカー。でね、これだと一応ね、一気に2個ぐらいいけそうだから、2個ずついってみようかな。とりあえず。はい。でね、今こんな感じでちょっとカメラの画角を変えました。ホットサンドメーカーをこっちに置いて、油。で、まあ、ここら辺にね、 卵とかトイレね置いてって揚げながらちょっとサンドしていきたいと思いますまずはね卵をねちょっとこっちに割っていこうと思います<音声>ということで今準備の方があらかた終わったんでここから揚げていきたいと思います一応ねハンバーガーの方が10個ちょっとぐらい買ってるから焼いたり揚げながらしていく最中に紹介しながら作っていきたいと思います そしたらまずね揚げていくのがこれチキンクリスプとエグチだねこの2種から揚げていこうと思いますさあまずは卵にドンそしたら次 次, 次次次<笑>次エビフィレオとこれはダブルチーズバーガーかこれも揚げていくちょっと忘れてたんだけどさこれ していくわ絶対分解しちゃうエビインとこれダブチー見えるダブチえっうまそう今ね最初に入れた分が揚げ終わったんだけどこんな感じすげーカレーパンみたいになっちゃってる<笑>うまそうであとね揚げていくのがこれ 普通のチーズバーガーと、次ね、ダブルのビッグマックでございます。超うまそう。まずこれ、普通のチーズバーガー。い。えいすげえこれ。ダブルビッグマック、やばい。めっちゃ入ってるんだけど、絶対崩れるじゃん。爪楊枝で、がっし止めないと、やばい気がする。OK。 いいそしたら今ねもう揚げる方はほぼなくなったんでこっちのねホットサンドメーカーで焼いていこうと思いますまずねこれフィレオフィッシュフィレオフィッシュさんともちろんこいつだよねビッグマックさんでございますい え, いえやっぱうまそうこれうまそうだぞいけるないけるはずいっていけた、はあ、ってことでスイッチオンと。 とりあえず今ね揚げの方終わりましてよいしょこんな感じでございますすげえうまそうちょっとナゲットも揚げていくわ一回よいしょオッケーナゲットもオッケーこれもういい感じやねこれいい感じやねやよオープン そしたらあと、まあ、残ってるんだよこれグラン系グランガーリックペッパーとグランクラブハウスこれどっちもねバイマックなんですよ当て2倍のやつこれもねちょっと焼いていこうと思うあっしまった熱い今なんとなくいい感じにね煙出てきたんでこれでちょっとオープンしていきたいと思いますオープンうわうまそうじゃあとりあえずこれでね 盛り付けて向こうに持って行って食べていきたいと思いますはい、てことでね今こんな感じで完成して持ってきましたそれでこっちが揚げたバージョンだねフライしたやつとこっちがホットサンドのものになってますちょっとね時間が経っちゃってるんで音とかが弱くなっちゃってるかもしれないけど食べていこうと思いますいただきますちょっとじゃあまずこれちょっと何かわかんねえんだけどこれからうまそう めちゃめちゃうまいごめんねか じ, かじったとこでこれ多分、ね、えぐちなんだけどこれねやばいめっちゃうまいうん時間が経ってもサクサクうん脂っこいな<笑>脂感はね数倍うんじゃあとりあえずこれナゲットナゲッツ うん、あ、うま。うん、これ見て、ホットサンド。うまそう。あ熱い。<笑>うん。うまいけど。 ちょっと僕の焼きが足らなかったのか香ばしさっていうかその焦げてる感じはないから単純に硬いパン水分が抜けちゃってこれはそのままのがうまいかな俺はうんまあただ今回ねあのまあキッチンからも分かる通り明るい時間からやってるのねで一応昨晩バイマックとか買ってきたから1日経ってるハンバーガーのアレンジとかにしてはうまいと思う普通にチンするよりは いいかなたまにはこういう食べ方もありですねうんとりあえずとりあえずやとりあえずマスタージナゲットをさ絶対こっちの方がうまいじゃなくてうん、まそううん うんまん、う、うんうん。これちょっとメインなんだけど本当は食べたくてこれダブルビッグマックの揚げたやつめっちゃうまそう。いただきます。う, ん、うま。なんだこれうま。 食べ応えがすごいあの中のパンにも全部油がさ入り込んでるから噛んだ瞬間にジュワッて油が飛び出してくるんだけど重いけどうまいぞこれ。ちょっとケチャーマヨあっケチャーマヨじゃねえやケチャ、えーマスタードか。 うん。今日はお休みなんでこちらをはい、あ。やっと飲めるうわ、はあ、うまいそしたらこれなんだこれなんなんだろうちょっとわかんないけどこれもう見た目は全部一緒だな。 うん、エビフィレオだなんか普通に食うよりエビプリプリだぞうまっ比較的味はちょっと薄めかもしんないけどうん、うん、すごい脂っぽい 重いなちょっとグズグズになっちゃったんだけどあ、ビッグマックこれ本当にビッグマック<笑>ビッグマックなんだけど見てこれ<笑>ペラペラいただきますうんうんやっぱ油がないな うん、ちょっとさすがに味気ないなこれうまっちょっとね油がなくて味気ない分ケチャップつけるとうまいあうまっうーん続いてこれかよくわかんないの。 チキンクリスプだ、これこれはねちょっと違うもともとチキンクリスプのさ油がバサバサしてるから、まあ、パンもこの衣もになってきてるしすげえつまる<笑>、うん、そしたらちょっとこのカレーパンカレーパン カレーパンじゃねえやなんか、なんか<笑>これなんだっけうん、チーズバーガーなんだごめん、また断面見見せになっておられるけどこんな感じいや、もうカレーパンでしょ、これ ちょっとビールなくなったんでコーラに<笑>そしたらじゃあ先にホットサンドあれこれチーズバーガーになってハンバーガーだったっけなんだっけこれあれだ最後最後のホットサンドはねこれフィリオフィッシュだフィリオフィッシュうん なるほどねなるほどなるほどこれこそ油がゼロだわうんでもこれ焼く前にソースとかかけてあげて焼いてあげるとうまいかもしれないもう完全に白身魚菜 の, のムニエルみたいになってんだよね これラストか何食べてなかったかよく覚えてないんだけどさこれラストはねじゃあきますこれがダブルチーズバーガーだうんダブルめっちゃうまい普通のチーズバーガーとこんなに違うの別物なんだけど。 最後の一口にうん。うんうん ごちそうさまでしたとはいってことでね今全部バーガーの方が食べ終わりましためちゃめちゃうまいまあもちろんねこのフライの方僕のリアクションを見てもらえれば分かる通りこれめちゃめちゃうまい間違いなくうまいただすーごい重い<笑>普段ハンバーガー2個食べれるよって人でもいやもう1個で十分ぐらいもう倍ぐらい威力があるからお腹と相談しながら気をつけてください でね、このホットサンドの方は、押しつぶす分、油と水分が出ちゃうから、結構ね、ガチガチになるのね。で、一応ただ僕が、ホットサンド用のプレートではなくて、グリル用のプレート使ったんで、あの、油が下に落ちるタイプだったんですよ。だからね、その分また油分も少なかったとは思うんですけど、逆にね、そういう作り方すると、普段このマックとかが重くて苦手だなって人でも、食べやすくなるのかな結構ね、食べやすくなるから、 もしね、あの、ファストフードとか、この脂っこいものが苦手って人がいらっしゃれば、ぜひね、試してみてもいいかもしれません。なんで、まあぜひね、皆さん、揚げるのも、ホットサンド入れちゃうのも、試してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。